「あそこへこいやこいやこいや」「世界中からあそこへこいやこいやこいや」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 やこです。<笑> 谢谢大家